セリアで揃う100均ギアでハンモックキャンプをもっと快適にハンモックキャンプの楽しみ方のご紹介です最近あのハンモックキャンプを楽しんでるんですがこのハンモックキャンプを快適にする100均ギアと、えー、ワークマン、えー、シンなどの吊るしシェルこちらをご紹介したいと思います ハンモークキャンプとはですね、半、えー、クで寝、えー、泊まりする、えー、キャンプのスタイルのことです。まあ、必要なものが、えー、雨が降ることもあるのでタープが必要ですね、えー、あと物をやっぱり下に置いたりするのでレジャーシートなども必要になります。その他にもいくつかね、あ, のあると便利なものもあるので、えー、ご紹介したいと思います。はいえー、こちらは ハンモックの上部にある、えー、リッチラインと呼ばれるものです、えー、こちらは自作しました、えー、材料はですねワークマンのパラメートロップ、えー、セリアに売ってる自在金具こちらも、えー、100均で、まあ、手元にあったやつですねあの手近にあったカラビナです体をちょっと委ねるものじゃないので、えー、そこまで耐荷重があるものじゃなくても 大丈夫です、はいえー。長さはですね、えーと、木の間隔がですね、なかなか一定ではないので、少しね、長めに作ってます。こういう余ってるところを結んだりしてね、えー、調整しております。なので、どれだけのものをですね、えー、吊り下げるかによって、カラビナの耐荷重を決めるといいかなと思います。自分はあの5メートルで作ってます、はいえー。ちょっと張ったところです。 えー、と一旦ですね、長めに作っておいて、こう余った部分はね簡単に結び目をこう作っておきます。で、自作金具をつけておくとですね、こういうふうにピーンって貼れます。もうキャンプされている方、おなじみですね、はいえー。もう一つはですね、セリアで売ってるこのアウトドアロープフックです。これをね リッチラインに取り付けるとめちゃくちゃ快適になります。はい、八個入りで百十円です。はい、えー、こういう風にですねリッチライン貼るんですけど、普通にね引っ掛けると風でフーって移動したりしちゃうんですよね。というわけでセリアのアウトドア用ロープフックを取り付けます。 そうすするとですね、ハンガーであったりいろんな吊るし収納を引っ掛けても横に動かないです、えー、もう一つはセリアのトラベル用ハンガーです、はい、ハンガーですねこんな感じで展開されます で最後に紹介するのがこちらのシーンのハンギング旅行用化粧ポーチです。はい、えー、シーンのですね、えー、吊るし収納です。あ, あんまりですねちょっと床に置きたくないあのカトラリーとかですねあのコーヒーとか小物ライトなんか入れるのに。 非常に便利です、ねはいえー、使ってるタープはですね、えー、サーモタープ 3m×3m、えー、重さ 790g です、えー、断熱素材がついてるタープなので、えー、寒い時も安心ですね、えー、地面に敷いてるシートなんですけどあの使わなくなったですね、えーコットの 実は上のですね、ナイロンのものを再利用してます、はいえー。で、スリーピングギアがですね、アクシーズクイーンさんのハンモックフルカバーキルト180、458g、軽いです、はいえーと。その名の通りですね、えー、とハンモックをです、ね、包み込むような感じで、えー、ともう完全にもうハンモック用の寝袋ですね。 はいえー、とフルカバーを着ると、ね、めちゃくちゃ小さくなって、ね、あの軽いんですね、えー、タープの下にです、ね、あるレジャーシートの件なんですけど、えー、やっぱりタープのです、ね、下にすっぽり入らないといけないのであまり大きいレジャーシートは向きません目安は畳1畳分ぐらいです、えー、こちらはですね厳、えー、冬期冬の寒い時期にです、ね、使う ハンモック BB タイレックこちらもアクシーズクイーンさんです重さは3 0 1ム裏面にです、ね、アルミ癒着されているので熱反射ですごくあったかくなります、はいえー、それでは100均ワークマンシンなどのです、ね、チープなギアを使ってハンモックキャンプを快適にする方法をご紹介させていただきましたこちらら参考になりましたらチャンネル登録 お願いします。